みんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフをレイナからお願いします。はい。今回はラジオネーム大空の竹五郎さんからいただきました。ありがとうございます。うん。うわ、自分が見ついていた男の人に裏切られた時のセリフ。ああ。レイナ結構課金とかするもんね。まあ、ね裏切られたっていうのがキモよね。あ、<笑>あそっかそっちだよね。期待を裏切られた時の<笑>期待してたもんね。それだけね。お金を入れるだけ、うん、期待し。うん 依存しちゃってるからねら、うん、きっとでそれで裏切られて、どんな感じになるんだろう、ね、じゃあ、<笑>お願いしますおかえり掃除してたらこんなの出てきたんだけどね、この女の人、誰ね誰よ、この女 m e g u とかダクネスとかアクアとか<笑>全然温泉のグッズじゃないじゃん<笑> 死後端のグッズ買ってって言ったじゃん私は、あなたが温泉のことを応援してくれたらって思って、仕事しないでふらふらしてるのにも我慢してお金渡してたのに、なんで何もグッズ買ってないのよ<笑>ねえ、ちょっと、ねどこ行くのねえねえ <笑>お願いながら<笑>温泉プレミアムサポーターになってよ<笑> や, やばいよ<笑><笑><笑>あーあー<笑><笑><笑>やば<ー>い<笑>まさかの展開でびっくりした<笑><笑>ちょっと途中から面白くなっちゃったあ<笑><笑><笑><笑> ね、グッズか。このスバか。このスバ<笑>に負けるのよ。えー、悲しかったな。悲しい。かえ、売れ悲しい。わから<笑>ありがとうございます。<笑><笑>確かにこのスバ私も実はね。そうよちょっとちょっとで。このファンこのファンやってください。そうそうそうそうじゃこのファンに課金すればいいじゃん。<笑>確かにそうだよね。わざわざね。プレミアムサポーターにもなって。<笑>そうだよ。このファン。 石と比べたらプレミアムサポーターは可愛いものです よ, <笑>よねえちょっとよろしくお願いします、ね、お願いします両方ね<笑>